はい皆さんこんにちはサルですえ今回は鉄職人を使って料理をやってみたいと思いますえ飯テロ動画になりますがよければ最後までご覧ください 名古屋で雪が降るのは珍しいんですけど、えー、と私の住む場所ではね2回目の積雪です、まあ、こうなるとねあの年がいもなくねちょっとこう嬉しくて、えー、庭でねたけび料理とかをねしてみたくなります凍ってるはいこれキャンドゥのねシェラカップリンダードディッシュ、えー、焼き色をつけただけでねあの錆びてるように見えるんですけどあの錆びてはないものになります、はい 卵と ね, これねえーえー、野菜を入れて持ってきましたラカップリッドディッシュでちょっとねラーメンと一緒にね炒めるこれぐらいだなこれだったらいけそうはい炎をねあの焚き火ででこれが鉄職人ですねす直径が2 0ンチのね鉄の深鍋もうね炎の強さにね ちょっとこう、びっくりしてますけどね非常にこう、順調にね二次転車ストーブが燃えてますゆで卵ちょっとないので仕方ないのでえー、ちょっとね今日はゆで卵じゃなくてしょうがないなこんな風にね卵をね、ちょっとこうと、えー、目玉焼きじゃないんですけどね、えー、こんな風にして今日は使おうと思いますここに移しましょう この皿が便利でですねまあお皿じゃなくて本当は鉄の蓋なんですけどまあお皿にもなれば部屋の中ではね鍋敷きにもなりますでこんなふうにねスナップエンドウとかブロッコリーを炒めてね健康を意識してねこれぐらいかなでね冷凍食品のラーメンを今日は使います 250cc の湯で溶かす感じですねこの日清本麺 生麺ゆでたて凍結製法はいこれがね直径がね1 9ンチぐらいあってですねあのー、1 6七センチの鍋って多いんですけどそれだとねちょっと入らないんですよね、はいえー、これがね鉄鍋だとね綺麗に収まるのでストレスなくね作れて嬉しいんです冷凍食品はねいいですね、あのー 買った後ねあの寒い屋外に置いといてもね悪くなることがないし、はあ、入らなかったりするんでそれでそういう意味でもねこの2 0センチあるやつだと便利ですこれはこちらに取ってよいしょ蓋をしていきましょう蓋もね切り欠きをつけたのでえぴったりしまってねこう早くね湯を沸かすことができます はい、こんな感じですねもうね何分5分はかかってましたけどね10分はかかってないと思うんですけど湯が沸いてきましてねでスープもね凍らしてたのかあの固まってるので蓋の上でね柔らかくしてます危ないです、ね、では投入しましょう。味, 噌味のスープですねは い, よいしょ まあラーメンはね皆さんいろんなこだわりがあると思うんですけどベーシックなね味噌ラーメンが好きな方だったらねこれはね自信を持っておすすめできますよしこんなもんかな完成とはい卵を入れて完成です、はい、成もうね熱々で美味しいですねこんな感じで出来上がりましたしちょっとスープからね頂 い, いてみますあうま もうね言うことないですね、まあ、寒さもあるんでしょうねはい、えー、特別ねもう寒い中で食べる焚き火ラーメンは最高ですねということで、えー、完食ねしましたごちそうさまでした はい、えー、こっからはね、えー、別の料理を行こうと思うんですけど一回火を消してるんでねまた、えー、着火していきます今度はね、えー、牛乳パックで着火とまあやってる人ねどうなんでしょうね多いのか少ないのか分かりませんけどめちゃくちゃ寒い時だとね、えー、もう牛乳パック5つぐらいあったらねあの薪でも炭でも簡単に火がつくのでねこれはおすすめですはい、まあ、牛乳パックはね特別燃えやすいんですね これ二次燃焼ストーブでねやるとねもう本当に数分でね大きな炎が出ますの で, で炭をどんどん入れてちょっとこうね火力が安定するようにしてますでまた鉄職人を入れて油を多めにね入れましてで今日ねあの鶏のの唐揚げをする予定であの胸肉をね買ってきてるんですけどその皮はねこうやって私の場合吐いてハサミでチョキチョキ切ったものをあらかじめね 準備しといてま、えー、まず最初にね炒めますこれでねあの鶏皮のね脂が美味しくてね餃子はね丸松の浜松餃子これをいただこうと思います鶏皮チップっていうんですかね脂も美味しくなるしですねあのー、ちょっとこう餃子を食べる前のねおつまみとしても最高だしはい、えー、これはね本当におすすめです まあ結構やってる方いるんじゃないかなと思います SB の粗びき塩コショウですねおつまみとしては最高ですよもう早速ねあの一杯、えー、バーボンやりながらねあの料理をしてるんですけどで餃子もこんなふうにね、えー、ちょっと鉄鍋なんでねあの普通の鉄板である餃子とはね作り方が違うと思うんですけどまあこの辺りはね、えー、適当にアレンジしてやってますはい あのよくね蓋をしてあの水を入れてねこうジューシーに仕上げるとかねあると思うんですけど今回はどっちかっていうとこう半分揚げ餃子のような感じでねこういう形にしてますまあ寒いんでですねこれぐらいの方が美味しいですねもしかするとすごい飯テロ動画になってるかもしれませんすいません どんどん出来上がりますねはい<笑>お腹お腹減ってきますかねこれねあの夜中に見ない方がいい動画かもしれませんねもう、ね、実はねどんどん食べながらね飲みながらやってます、えー、焼酎ハイボール和歌山八作味ですね今これをねいただきながら餃子をやってます ここのねカリッカリなんですようん<笑>絶品ですはい、えー、ということで違う料理に行きたいと思います今度はね通りの唐揚げ、えー、油をねさらに大量に入れまして温度が分かんなかったんでね炊き付け材用の木材を使って油の温度を測ってます、えー、木材から小さい泡がねプツプツと出てくるようだったら私の場合は大体いいかなと思ってます えー、下味をつけたね胸肉を入れてます下味はね、えー、生姜醤油につけてで私がね好きな感じの、えー、スライスに近い形かなあんな感じで切ってね、あのー、30分ぐらいかな1時間ぐらいかなあのー、下味をつけましてで片栗粉にね軽くまぶして揚げてるだけですもうね夢中でね飲み食いしてると真っ暗になりましてね もう夜中になっちゃったんですけど、こんな感じで楽しい晩餐をいただきました。今回の動画ね、いかがだったでしょうかいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。